ごご視聴ありがとうございますすちもちもでーす今日はね富士海遊 E257 系をリベンジでね取り直そうと思って八王子駅までやってきましたあの昔ね、ねあずさとして E257 が走ってた電車が走っていきましたね東京方面が奥の方ですねで、えーまあ、ここから、まあ、橋の上から取れば、まあ、必ずね取れるだろうと被らないだろうと いうことで、橋の上から撮影を行おうとしてます。あ、来ましたね。e257 ですね。e257 の思い出としては、あの暑さだった頃に。 えーまあ、八王子から茅野駅までをね乗ったことがありましたけど結構ね、ね急ブレーキカーブの手前で急ブレーキをねかけるんですね山間部を走るんでねでそうすると結構、シートからね体がずるずるっと前の方にねずるずるっと落ちちゃうんですよ落ちるぐらいあのかなり急ブレーキをかけてましたねであのスペック表で見てもね結構、減速度 の, あの数値がね結構高いんですね。 山間部をねあのか、まあ、ブレーキをかけながらあのカーブを抜けていくっていう作りの車両でした振り子装置がついてないんですねでうまくね取れましたね中央線があの東京方面に向かっていきましたということでうまく取れたんでこの辺で終わりにしますご視聴ありがとうございました